今も引き続きダンサートークゲストはまゆこさんで す, す。よろしくお願いします。前回はですね、はい、YouTube のことについていろいろお伺いしたんですけれども、今回はまゆこさんの幼少期から今のプロダンサーになるまでのこのイタリを聞きたいと思います。<笑>ダンサールーツ編です。<笑>よろしくお願いします。とまゆこ、えっと、さんのダンスとの出会いはおいくつの時だったんですか <笑>小学校の時に安室、はい、ちゃんに憧れてからテレビ見て真似してたらお母さんが近所のダンススクール行ってみるかみたいな感じで連れてってくれたんかもおあれダンスやったんかな体操教室やったんかよくわからんけどそう<笑>なんか体動かしてあかあの地域のというか地域そうそうそうのなんかそういうダンス教室みたいなところ そうそうそうでなんかそこじゃ物足りなくなりこうどんどんちょっと答える方に進出していたみたいな感じでああなるほどなるほど五、うん、年生六年生ぐらいえっマルテンセグッズと取り合うたぶのお姉ちゃんがやっぱりみんなアン、うん、ちゃんが好きななんか大体綺麗なお姉ちゃんはこう。お<笑>姉ちゃん二個上なんですよだから十五歳の年かな 答え若かったっけそんな<笑>まあ若いと言っていいのかえっと三十三歳です今 う, うんう3ママですごいね一応<笑>ママらしいですこ ん,、ま、んなこんなんですけどいいでしょうかき、ね、綺麗なお姉さんはなんかこうあむらちゃんが好きみたいな感じで私が世代はこうスピードあーでもわかるよでもさスピードって三年しか活動してなかったの知ってるす。三<笑>年にしてて。はさ思い出濃すぎない？い。出濃濃ぎなだって したんやけど、あんなにいっぱい思い出があるのに三年だけやるって。ええー。ダ、ね、ンスのやつさ。すごいなスピードも大好きやった。だからダンスは沖縄アクターズスクールに行かないといけないんだと思ってた世代<笑>これ私の世代のあるあるやねんけど。<笑>ダンスやりたい、沖縄行かなあかんねや。<笑>なんで私は兵庫県やねん。<笑>あ兵庫や。兵庫やね。兵 庫, や兵 庫, や<笑>兵庫って挟んでますけど、神戸です。お。う<笑>ん<れさ>。兵庫。 あの関西人あるあるっていうかさなんですかあの<笑>出身のこ神戸って言ったらさいや兵庫やんってなるこのこれ関東やったら出身のこ横浜いや神奈川でしょってなるこのあるあるわかる兵庫<笑><笑>県民あるあるやねんけどさ<笑>私で言ったら岸和田っていうのちょっと、うん、<笑>そういうのたりか怖がられるかなっ て, 思って逆にそういうのもける<笑>関西人見てたらちょっと嫌がられるから<笑><笑>でも分かってくれると思う<笑>学生時代中高ともずっと やられて、うんうん、でずっとダンススタジオに通いながらやってたんですか ね,、うん、ねそうやね高校がちょっと宝塚のそういう芸術系のダンスしたり歌歌ったりみたいな、えー、公立高校ないけど特殊な高校ですねそうそう特殊な高校に行ってたのもあってそこでもいろいろ学びましたえ高校を卒業してからは、うん、卒業してからは大学とかは行かず に, に, 行かずに とニューヨーク行ったりしたかな、えー、ちょっとだけけどでインストラクターとか大阪でインストラクターとか知ったら編成もされつつ、うん、で。 真由子さんとね私初めてお会いしたっていうかこうイメージがあるのはあの栗原恵先生の、ねはいはい、先生のされてる業界会っていうかね公演の時にあのダンサーでお互 い, こうい出た時にもう綺麗足やし踊りもすごい魅力的であの綺麗な踊り方やけどパッションもあるみたいなのであのイメージがあります。あのの時にに一緒のステージに してもらったっていうのが印象がうまかったんですけどすからねあれいくつぐらいの時っけ2 0歳ぐらいか な, かなそうやなきっとそれぐらいやな、ね、なったと思いますはいはいはいはいなので結構ジャズジャズダンスがすごい上手な人だなっていうイメージです私は結構こうクランプとか、ね、そうや ね, ねストリートダンスもすごい好きだったんですけどそれに結構何か感動したの覚えてる<笑><笑> A メーション エネーション、ーョンでエネーション大好きです。<笑>私、めっちゃ出てました。めっちゃ出てた。<笑>でも一回しか被ってないんちゃうかな。一回被りかな。そうだと思います。あの時の印象めっちゃある。<笑>かましてたもん。 あの関西の子たちはやっぱり負けず嫌いな子が多いじゃないですか。<笑>私だから a. nation も好きだから東京受けたり、うん、あの大阪も受けて名古屋受けたり。ああいう地方ダンサーを募るのためには結構いろんなとこ転々してオーディション。受けに行く派なんですけど、うんうんうんうん、大阪のやっぱりダンスオーディションが一番白熱するんですよ。やっぱり。負けず嫌いだから。あっっ、違う違う。ありがとう、あ<笑>りがとう。サムさん、どうしたの、ありがとう。 地方にいるとやっぱりさオーディションとかまんまないしあれに命かけてたダンサー多かったよ、ね、貴重だったんです、うん、なんかあんな大きなあの、うん、スタジアムとか東京のレベルのね大きいところで踊れるっていうのもなか5万人ぐらい入るところやったもんね あんなに入るっていう規模で踊れるのはなかなか貴重だったので、うん、なかったねああいう企画をだからダンスの先輩がねそういう T R F さんとかさされてるとありがたいなっていう感じでしたよねこんなステージで踊れるんだっていうそっかそこも一緒だね<笑>そうある時めっちゃ覚えてるわ<笑>そうなんか関西の時もなんかイメージ強かったんですけどあれ東京に行かれたのってっ2010年はいはいはいはいあもう11年か。 東京出てきたくてうちうちしてたんやけど生徒もいたしオーディションに1個そう受かったのがきっかけで期間限定で出てきてもよかったんやけどこれがきっかけかなと思ってそのタイミングで行って、うん、オーディションっていうのはど う, どういうオーディションとかあとね上地裕介さんのライブのダンサーオーディションたまたま関西にいたんやけどたまたまなんか回ってきてで夜行バスで受けに行って。 で、河西帰ってきて普通に過ごしてたら「受かりました」って連絡来て「ーまあ、行くか」と思って。 バ ッ, ックダンサーで走り、えー、のきっかけじゃあバックダンサーのオーディションだったんですかそうそうそうへえ何、ー、か何もないのに出ていく勇気がなくて、はあはあ、楽しそうですね上地さん ん,、うん、楽しかった横浜スタジアム で, す, よ大きなところですごいいきなり大きいとこ渡し て, てもらってええー、バックダンサーだったんだイメージがミュージカルとかに出れられてるっていうここ何年間は、ね、いんですよミューージカルのオーディションなんてそれこそ、はい 何年かでさせてもらってるやりとかが初めてかな、はい、あのオーディションとか受けてもう歌のオーディションがあったんよ歌なんか歌ったことなかったからバックダンサーダンサーってバックダンサーしかないと思ってなかったダンスの仕事っていうかテレビでこう見る機会も多い仕事ですよね、うん、やっぱり自分がミュージカルなんて縁がないと思ってたらなんかたまたま歌のオーディションとダンスのオーディションあるからって言われて初めてもうどうしていいか分からへん楽譜とかを わあ読まなかっけどいわかれへんくて<笑>なんか歌ったらなんか撮ってもらってすごい痛ります気弱だわ え, ー、<笑>えでも長いこと出られてるやつもありますよね、はい、もうショックは五年ぐらい二千十七十八十九二十二十一が終わったから五年わ、えーえー、あへえテってはも う, んうね、ミュージカルダンサーさんなんだっていうイメージもあって で, で私 ミュージカル大好きなんですよ。うんうん、子供の時からあ「ライオンキング」とか、うんうん「アニー」とか見るの大好き で,、うん、でそれもあって「セーラームーン」のねミュージカルがあって絶対見たいと思ってセーラームーンも同世代でセーラームーンのドてるんですけど、ね、<笑><笑>セーラームーンのミュージカルも絶対見に行くと思って見に行ったら出てらして「<笑><笑>ミュージカルの方なんだ」えー、とか。えーえー<笑> 歌われてたからそれこそそのショックで歌ってるのであ歌もできるとできるってほどじゃないけど歌も歌うんやねってなって「<笑>ーそーセラムの方でも歌わさせてもらってあれはもうててるほど緊張してましまた<笑>毎回だってこんなねただのダンサーがね<笑>始まり始まりの歌とねなんかめでたしめでたしの歌ソロで歌うんよ<笑>声出すってやっぱ緊張しますよねだダンサーかららしたらなんか<笑>あれほん まあ、緊張した、まあ、サイコロ最後まで目指す人やっぱすごいなって思いますよね、うん バレるもんな、<笑>なんかさ、ね、ダンスってさ、分かんなくなっても、まあ、ちょっと動いとけば、ごまかせるっちゃ、ごまかせるや ん,、うん、なんか。合わせ、まあ、それがね、長年の経験もあるっか逆は逆でそう思うかもしれへんな。歌手、うんうん、の方とか、うん、そういう俳優さんとか、うん、まあ、お笑いの方とかは、逆にそのダンスのアドリブがよくわからないっていう感じの、まあ、逆ですよね。そうか、そうか、そうか、そう声を出すって奥ですよね、結構ね。和とか間違えたらバレる。お前、最近。 ステージ舞いするあのダンサーさんなので、もう、そのミュージカルもすごい、キラキラキラって見てたんですけど、<笑>世代のね、私たちからしたら結構、光栄やった、今日当社って 言, 言ったんやで、私、ージで。<笑>いいな、言えないよう な, な、あれもやりましたから。<笑> 泣きまし た, 泣きましたもん、あミュージカルは、本当、音楽だけで鳥肌が立つね、ねミュージカルですよね、すごいな、きはここまで。パンサーとしての活動、大丈夫かなって、ちょっと不安定なイメージもあったりもすると思うんですけど、どうですか、親御さんは今のご活躍見て、ほんまりでも悩んでんねんな、ダンサーってやっぱ、いつまでプレイヤーとして、お仕事としてやっていくかって、難しいことをやってま